はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、水晶震源こちらをね、ちょっと作ろうと思っておりまして、皆さん知ってますか、水晶震源透明のね、信持餅っていうのかななんですけど、今日はそれをね、水晶震源風に作っていこうと思います。それでね、レシピが結構調べたら簡単っぽくて、水 250ml に対して、 赤を 10g で砂糖を 10g ぐらいらしいんですよね。なんで、今回は5リットル分作ろうと思っております。まあね、前回のあの寒天、ミルク寒天みたいなね、ちょっとね、大量に作るとうまくいかない可能性があるんですけれども、今日もね、チャレンジしていこうと思います。はい、ということで、今日も登場しました、ずんどうちゃんでございます。ここにね、まず水を5リッター入れていきます。 そしたら次にお砂糖とアガーなんですけどまずはね今回溶けやすいように普通の蒸発糖ではなくてグラニュー糖を使用いたしますでこれを 200g とやっぱり毎回ねスイーツ作ってると思うんですけど想像以上に砂糖多いよね<笑>とりあえずこれで200とでここにアガーを 200g といってらっしゃい 混ぜた方がいいなやっぱダマになるなアガーってこんなダマになるんだで水にね使った瞬間もうすぐダマになりますねこれ本来ねレシピでは砂糖とアガーを先に混ぜてから一気に入れるらしいんですよだからね今回今ダマになってるのは僕がねめんどくさかったのでいけませんでしたこんなダマになるとは思わなかったよそしたらねこちらのアガー入りの砂糖水に火をかけていきます よでこれ横にあるお鍋はね普通に今日の晩ご飯でございます<笑>はいそしたらねだいぶ今これあったまってきましてアガーもねもともとすごい大きいダマとかあったんですけどだいぶねちっちゃくなって溶け出したのでそろそろね加熱をストップしたいと思いますでちょっと容器に移したいんですけどやっぱりねどうしても小さいダマがあって透明度がね薄いので一旦ねこちらのボウルに移し替えます こ、は、れ、い、ちょっとこし器がねはまんなかったんで一旦移しましたし冷蔵庫に入れる前にね粗熱を取りたいのでこっちに移してこんなもんでいいかな粗熱もはいとはいってことでこれをね冷蔵庫に冷やして完成すればいいなと願いを込めて冷やしていきます ってことで、あれからね、一晩が経ちました多分ね固まってると思いますんでちょっとね持ってきますはいよいしょはいよいしょはいってことでこんな感じでね今一応ね完成はしてるんですよただね見てやらかすぎてひっくり返せんのって話でね一応本当のこの桔梗信玄っていうもの、まあ、山梨で売ってるみたいなんですけど30分ぐらいしかね食材の寿命感持たないと。 上にいると、なんでね、ちょっと早く食べたり用意したいんですけど、やってみようか、これ。怖、はい。あの、ちょっと先に言っときますけど、まず失敗したら、ごめんなさい。<笑>これ座ってじゃ無理だー。いきますよ。いく、なんかな、やばいな、これ。せーの、ほいっと。よ。はいはいはい。え、こん、今のところね、漏れてる感じはないんですけど。 <笑>これん。頼む動く行ってくれ。行きますよ。せーの、待って。え、持ち上がらない。よ、これね、くっついてんだ。うまくいってる。これ。げこれ<笑>。見て。何これ。ということで今ね。 こんな感じに綺麗に仕上がりました本当のねまあ気境信玄っていうのはもっと透明なんですよ多分僕のねこのアガーの実力不足かな<笑>によってちょっとね白いんですけどいい感じにこれ仕上がっております<笑>ってことでねちょっと寿命が短いものなんで早速食べちゃいたいと思いますいただきますとりあえずそのまんまいきましょうかこれうわっすごい針これ これすっごい針こんな感じなんだけど見えるかなプルプルのトゥルトゥル透明でございますいただきますうんああ食感がなんかね面白いゼリーとも違うしまあ全然お餅とも違うしなんだろうな でこの素材の香りが分かりやすい分ねお水とかもミネラルウォーターとかいろいろ工夫すると全然味わいが違うと思いますうんうまいスルスル入る今回ねこの黒蜜ときな粉も用意してあるんでこれちょっとかけちゃいましょうかザッと全体的にザッとかけちゃいましょうかねこれはいはい <笑> あ, あいいなあもう完全に和のスイーツの匂いがするきな粉はねあのー、砂糖今回入れておりませんちょっと時間か食べられませんはダメですねうわうわもうこれは絶対うまいやつですねこれいや あ, あ うーぱーそう。<笑>きなこと黒蜜を。あえまして。こんな感じでございます。うん、うまそう。よいしょ。<笑>うめめ、これ。これめちゃめちゃうまい。うん。なんてお上品なんでしょう。 やっぱり味とか食感風味なんかは寒天に近いですけどでもねまたそれとも違うんですよねで今回あの 250ml のお水に対してアガーをね 一応 10g ずつ入れたんですよで本当のレシピはね 8g ずつなんですよね実は多分あの大きい量だったんでダマなってね取り出した部分が絶対出てくるなと思ったんで多めには入れたんですけどこれ少ない量で作ったらもっと透明でなんかもっと柔らかいのができそうな気もしますうん普通の量だったら全然これ作るのも簡単ですし家庭のスイーツこれいいな これいいうま い, いい、いいなあ。 夏にいいですね あ, あこれ最高に有名やこれきな粉を抹茶パウダーとかにして砂糖とあえてねかけたりしても彩りもかなり綺麗になりますしいろん な, なんかそういうアレンジが効きそうもちろんあんこでも美味しいでしょうしうんうまい 結構取ってるんですけど、さすがね、5リッター、あんま減らない。<笑>で、もちろんね、今日もね、しょっぱいもの役として、こちら、中本さんの旨辛焼きそばだっけな。あの、カップ麺の旨辛混ぜそばか。混ぜそばだったと思う。<笑>うん。 うん、今日もうまいな<笑><辛>い<笑>、うん、うまいね僕今回水道水で作ったんですけどいわゆるねその軟水硬水のこの軟水テストが使ったらもっとね口触りがね柔らかくなると思います。 作るのにアガーとお砂糖だけだからめっちゃこのスイーツ安く済みますね<笑>うんプルプルだもんな、ね、いつまでもすごいこれ<笑>すごくないこれこれだけでテンション上がっちゃいますもんちょっと嫁さんにも食べてもらおううん水餅っつうかくず餅うっっあ焼きそばの匂いがすごい<笑>焼きそばの匂いはねごめんなさいねははい、いうん、はいうん すごくなもい、うん、ズボンお<笑>嫁さんもグッとだそうですうんこれ結構食べたつもりですけどまだ半分ぐらいこれもしかし て, て<笑><笑>あのねこんだけ食べるとさすがにねお腹とかいっぱいじゃなくて体が冷える<笑>めっちゃ冷えてきたうんダメだ寒い上着上着 ああ寒い寒いパーカーがないと無理だ寒いわ<笑>なんか今日の撮影楽しいな<笑>はいまぜさば完食でございますよしよおいしょうん でもね、透明な部分はめちゃめちゃ透明部分部分ではこう透明なのもありますね多分ここが本当の多分透明さなんですけど食感はそんな変わんない本物食べに行きたいな 山梨かあ、うん、原材料はほぼ水でスルスル入るとはいえね5キロはね意外にたまるねうんよっしゃはあごちそうさまでしたはいということで今ね「気境信玄」 終わりましたいやねお手軽だし材料も少ないし何よりうまい作り方もとても簡単なので家庭で作るにはちょうどいいデザートかと思います是非ねご家庭でもすぐ試せますんで気になる方は作ってみてはいかがでしょうかということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね